先日ですね展示会に行ってきました問、えー、屋さんの展示会ですそこでようやく手に入れました新作の柄の畳べりの見本ですこれがまたなかなか奇抜というかかわいいんですこれですこの派手派手な畳べりえー 名前をフ ル, ルどういう意味か分かりませんけどフルルですなんとなくそれっぽい名前です結構大きな柄ですので畳べりにした場合え大体ま3 3cm 弱ぐらいの畳べりが多いと思いますけどこれですねというわけで綺麗に柄は出ませんどうなるかと言いますとま見本帳の裏にあるんですがこんな感じ ちょっと欠けてしまいます。おそらく私が思いますに、畳べりとして使うだけではなく、もしかしたら手芸ですね、畳べりバックとかのためにも使いたいと、使ってもらいたいと、で、結果ロスを少なくしたいということで考えられたんではないかなと思っております。知りませんけど。それでは。 6代目でした。